それでは右膝左膝90度にして下半身動かないようにしたまま吸って吐いておへそ背中に引き込んで腰しっかり丸めていきます吸って胸開いて吐いて腰しっかり丸めていきましょう繰り返していきますね下半身は動かさない で, でお尻を後ろに前に出すように恥骨を前に出すようにしながら 腰を丸めていきますそうすることで左の素形部腿の前しっかりと伸ばしていきますねそうすることによって足のむくみしっかり取っていきましょうはいそれでは次右足の横に両手を並べて右の膝とつま先をちょっと斜め前向けていきます吸って吐きながらお尻の位置は 深くならないようにしたままかかとを後ろに蹴って膝を床から浮かしていきます繰り返していきましょう吐いてかかとを蹴って吸って下ろす吐いてかかとを蹴って吸って下ろしましょうこれも左のももの前そけい部さらに伸ばしながら右のお尻と腿の裏ストレッチして股関節もほぐしていきますはいそれでは 骨盤は下げたまま、上半身だけ右にねじって右手で左のつま先持てれば持っていきましょう届かない方はね左の足曲げたままの状態で後ろ振り返って呼吸していくだけで大丈夫ですよ余裕がある方は右の手で左のかかとお尻の方にぐーっと近づけていきましょう上半身しっかりとねじって左のももの前 伸ばしながら股関節もほぐしていきます。下半身のむくみが取れるとてもいいポーズですね。はい、そしたら右の足の横に両手を並べて、吸って、吐きながらお尻後ろに引いて、右のお尻、ももの裏、しっかり伸ばしていきます。はい、吸って、前に来て、吐いて、後ろです。右膝 曲がったままでも全然構いません。右のお尻と右の腿裏伸びてるの感じられれば結構です。顔は床向かないで、正面見てどちらかというと腰反るような感じでやると右の腿の裏さらに伸びるのを感じられると思います。はい、そしたら反対の足やっていきましょう。左の膝右の膝9 0度 両手はね。ジーンズのポケットに手を入れるような感じにして、吐いて恥骨前に出していきます。吸って胸開いて吐いて前腰しっかりと丸めるのがコツです。腰を丸めれば丸めるほど、右の腿ももの前鼠径部しっかりと伸びていくのを感じられますね。下半身が前後に動かないように注意していきましょう。 吐いてふーっとおへそ背中に引き込みますよはいそれでは両手を左足の横に並べて骨盤お尻の位置下げたまま吸って吐きながら右のかかと後ろに蹴って膝床から離せれば離していきましょうかかとを後ろに蹴った時にお尻が一緒につられて浮かないようにするのが大事です そうすることによって、右のももの前、そけい部しっかり伸ばしながら左のお尻、もも裏も伸ばしてストレッチしていきましょう。股関節が伸びていくのを感じていきます。はは、い、それでは お尻は低いまま上半身だけしっかり後ろにねじって右のつま先持てれば持って吐いてお尻の方に近づけて右のももの前しっかり伸ばしていきましょうつま先持てなくても全然いいですよ後ろ振り返ったままそこで呼吸していきましょう上半身がねしっかりとねじれて右のもものびてくればしっかりとつま先持てるようになるので焦らないでストレッチは焦らないで 気持ちいいと思える範囲で続けていくのがすごく大事です。はい、それでは両手を左の足の横に並べて。吸って。吐いて、お尻後ろに引いて、左の腿裏。お尻しっかりと伸ばしていきましょう。顔は正面です。背中は丸まらないようにして。 膝伸びなくて全然構わないので、気持ちいいと思えるところまでお尻を後ろに引いていきましょう。左の腿裏がね、気持ちいいと思うところまでで十分ですよ。これでかなり下半身のむくみ、すっきり取れてきます。はい、お疲れ様でした。 いかかがだったでしょうかこの下半身汗ストレッチ腰回りお尻回り太もも回りがどんどん変わってくるので是非コツは痛すぎる状態でキープしないこと痛いなと思ったらそのちょっと手前のあこれなら普通に呼吸し続けていけるなっていうそこで呼吸を続けて深めるようにしてみてください。